陸流、高木美穂が最優秀選手、羽生結弦さん、小平奈緒さんが特別功労賞を受賞。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本スケート連盟は26日、都内で2022から23年シーズンの表彰祝賀会を開催。最優秀選手にあたる JO c 杯には、 フィギュアスケートのペアで日本勢初の世界選手権金メダルを獲得した、陸龍こと三浦力、木原隆一組、木下グループと、スピードスケートの高木美穂、トキインカラミが受賞した。なお、三浦、木原組は東京運動記者クラブスケート文化会が選出する、スケーターオブザイヤーも受賞。また、競技力向上及び普及発展に功績のあった人に贈られる、特別功労賞は、 フィギュアスケート男子で五輪連覇し、昨年プロ転校した羽生結弦さんと、スピードスケート女子で、18年平イ五輪五百500メートル金メダルの小平直さんが選ばれた、放置新聞社、受賞された皆様、おめでとうございます。特別功労賞の羽生選手と小平さんは納得の受賞ですね。嬉しいです。世界選手権連覇の宇野昌馬選手は、おめでとうございます。おめでとうございます。 羽生ュゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。